12月21日には、韓国の大手芸能事務所、ハイブへの遺跡を電撃発表しネット上で大きな話題になっつ。その裏では、なぜか、キングピンス、平野仕様のハイブ遺跡説でファンが盛り上がっていたが、それには3つの理由がある、アイドル史ライター、という、BTS やリアナグランで、 ジャスティン・ビーバーなど、世界的な人気アーティストが所属するハイブ。平手は日本本社、ハイブ・ジャパンの新レーベル、ニーコー、ネイコに所属し、グローバルな活動を目指していくという。ハイブへの移籍をファンが熱望。平手のハイブ移籍は SNS などを通した電撃発表となりネット上には驚きの声が。 一方、ジャニーズファンからは、もしかして、平野くんもガチで移籍するんじゃない平野の背部移籍とか寝てたと思ったけど、平手のおかげで可能性出てきた、紫輝くん、すでに背部入りが決まってるかも、といった、平野の背部移籍説が急浮上したんです。前アイドルシライター。来年5月22日をもってキングピンス以下、キンプリ、を脱退し、 ジャニーズ事務所からも退場すると発表している平野。メンバーの岸優太、神宮寺優太も同時期に脱退退場を控えており、公式ファンクラブに掲載された文章には、海外での活動をはじめとして、それぞれの目指したい方向が異なることもわかりました、などとその理由が綴られていた。 ティアラと呼ばれる金プリファンたちは発表直後こそ悲鳴を上げていたものの徐々に一部から世界で活躍するなら背部に一尾席してほしいと熱望する声が上がり始めました。特に平野はファンの間でダンスや演技に定評があり遺跡が現実的に考えられる一つ目の理由。 そのような声が上がっていた中で、平手がハイブ遺跡を発表し、彼女と同じく日本の人気アイドルである平野のファンは、夢が現実になるのではないか、と盛り上がっているわけです。前アイドル史ライター、宮脇、平手。次は、平野獲得、か、また、現時点では新レーベル、2以降に所属するのが平手のみということが、二つ目の理由として挙げられる。 ネット上では、平手さんだけのレーベルってことはなさそうだよね。ここに平野を所属させる予定なんじゃないに以降に1目のアーティストは平野かも、といった憶測が飛び交っている状況なのだ。そして三つ目の理由は、近年、ハイブが日本での活動に力を入れている芸能ライター、ことだという。 ハイブ校を今年デビューした5人組ガールズグループリーセラフィムは2人が日本人で、そのうち1人は HKG48 の人気メンバーだった宮脇サラです。彼女たちは今年の NHK 紅白歌合戦にも出場が決まっており、来年はさらに日本での活動を活発化させるでしょう。マイ芸能ライター。また、ハイブジャパン参加のハイブラバルズジャパンでは、 21年に日本を皮切りにグローバルで活躍するアーティストを生み出すオーディションを開催。その様子は日本テレビ系で放送されており、今年日本人6人を含む9人組ボーイズグループチームが誕生している。こうした動きを受けてネット上では日本に力を入れるなら元ジャニーズは絶対欲しいだろうなぁ。宮脇や平手に目をつけた事務所が 平野を狙ってないわけないと思う。明らかに日本進出を本格させている今、平野は背部に入るのが一番安泰な気がする、などと推測する声も見られた。本人不在の状況で、ますます加熱する平野の背部移遺跡説。果たして、退場後の行く先が明らかになるのはいつなのだろうか